こんにちはみゆウです本日は埼玉県にある秩父国際カントリークラブさんに私のお友達のまりかと一緒にやってまいりましたまりかです森ちゃんの今レッスン受けててで、まあ、いよいよやっぱちょっとラウンドの回数やっぱ大切かなと思ってラウンドしてもらいたいと思いますんではいお願いします、はいじゃゃあ<笑>めっち綺綺麗麗ですほんとすごいっすね 今めちゃくちゃいいんじゃない。ちょうどね、もうこっから、あれだよね、もうピークちょっと過ぎたぐらい。そうですよ、ね、三月下旬だから、末ぐらい。はい。うん、ここもやばいですね、さっきと同じぐらいの打ち合わせですね。これすごい、右になんかそれちゃった。ああ、でもここは、わ、残る残るは残りそうなの。うん、やっぱりは残りそうなんですけど、打ち上げなんですよね、ちょっと数、うん。え、あげ、あの、セカンドが。ええー。 左に寝たないとすごい距離残っちゃうみたいな写真撮っとこ う, <笑><笑><笑>うおーちょっとね、えー、左まだまだまだまだああ って左ラフ、うん、多分あのラフのどっかだともうボテって言ってるから、うん、えでもめちゃ豪快よ玉が全然見えなかったでもうねすっごい 高, 高かったテンプレーギにあったのもうん若干そうか、ん、もみんな苦戦してますねよ<笑><笑>いしょううん大丈夫真ん中<笑> おナイス。ありがとうございます。ありがとうございます。マリカちゃんもあって、あのオレンジね前の。えっと150ヤル以上あるので打て。そっちか。まあまあまあ、ヤメ以上なんで。 です100番アイアンでげたー。だ大に。 これ何ヤードなんですかねマリカここで止まってですありがとうピッチングでいきますナイシよしよしやっ た, やった ねっ、ねうん。分かりません。 ーあれで前半9ホール目であちょっとだけど今日はスループレーだから待たさない9ホール<笑>結構大変です<笑>いいねってですけど みゆウちゃん YouTube 出だしたじゃないですかはいどうみ見まし た, 見ましたどうでした、うん、ん<笑> よ, そよそ行きの顔してるなー<笑><笑>いやでも自分もっしょいざ出てみて自分もいざ出てみて自分もその通りにはちょっときついかなって<笑><笑>そうなんですよきついですよ、うん、普段どんな話してるんですかこうゴルフの時まあゴルフでもいいし二人でなんかこう。 <笑>ご飯とか食べてる時とか<笑>この前2発の頭だっけあれゴルフ行こう落として風邪ひいてあああったねあったねあ合ってないのに同じタイミングで風邪ひいてて同じ症状の風邪ひいて、うん、<笑><で><笑>その症状をうちいや話しながら打ちっぱなしでギラギラるん笑っててそう<笑>なんか鼻の奥がなんかに違和感を感じるなんか<笑> 鼻水が詰まるんじゃなくてなんか鼻の奥に違和感あるんだよねって言ったら<笑> え, えマリかもみたいな感じになってこうずっと会ってなかったのにだからこう金を共有し合った感じでもなく二人で鼻の奥がだからチチククナナイン買ったんだよねチクナインをチクノっぽいのかななんて話になってチクナイン買って、うんうん、まあ疑惑だったんでなんか一瓶買うまでもいかなかったんでシェアしました。<笑>チクナインのシェアしましまた<笑> 30歳 なしょうもない。 安いよね。なんか<笑>いやそれはそうだね。そういう話を聞きたかわけ。当の安い。いやなんかなんか。うん。そうだよね。えちなみにどういうタイプが好きなんですか、マリカちゃん。えー、私はあの王道にモテる人が好きですね。あ<笑>誰からもそう本当に誰からもモテるってこと？モテそうな人が。うん。 これが見ても、かっこいいよねっていう人が好き。顔は、外見は、そんな感じそうそうそう。中はどういう感じあの距離感詰めるのが上手な、モテそうな人が好き。上手<笑>い人とかですね。遊びにいやの。それは。見れちゃう私は、なんだろう、頭のいい人が好きです。 <笑>興興味味あった興味なかったたなかい や, い や, いやほら今日さラウンドこの撮影する前にさ、うん、僕の好みを言ったらさいしさが嫌いなタイプだったって<笑>、ね、いや本当に「緩めないわ女の子の」って朝、ま、から地雷踏んだんですよね<笑>こういう子が好きだよって言ったらなんか「えっ、ー」ってそう異例はねこういう男の人っていうダメです、はい、山田さんは。<笑> <笑>そうです。です引っかかります。そういうのはダメ で, です。外見どんな感じの人が好きなんですか？外見はどっちかって言ったら痩せ方よりはちょっとカブがあった方がいい好きですね。ちょっと 太, 太ってるか。顔。顔。顔。顔。本当んでもいいかもしれない。そうなんで<笑>本当になんでもいいです<笑>。頭が良さそうで。 しっかりした体型とかそうですお腹が出てる人がいいです<笑>俺出てるけど<笑>ちわ、ま、<笑> な, ない合わないか合わない合わない合わない合わない逆だからかだ逆逆だからここ短いですよねパー4で何ヤードぐらいですか 190? <笑>めっちゃでかいですよマリカちゃんやばいじゃんね190ぐらいだったでもでもみーちゃんさ っ, 言ってば、うん、私はちょっとどうしましょうかうん 今グリーン、グリーンでわちゃわちゃやってる感じはしてます。わちゃわちゃやってた。うわあ、これ右行きたくないから、右の方に行きます。なんか難しいね、なんかどこを狙ってるのか分かんないよ。あの木狙うか。うん、な白い、小屋屋さん。白い。ぼ。見えない結局。<笑><笑>ありがとう。 いやー、やると思ったー。<笑>あれ、危ない。い危ない、危ない。やったー。包中の幸い。<笑>いや、今日やってなかったのにな、ずっと。まっすぐ、ことを願って。そうね。はい、おっ、感じで巻いた、巻いた。残ってるか、どうか。 左は多分残ってる照り子に思うだけど、うんうん、いいぞうんよし、ナイスナイスいいぞいいぞちょっと顎にやられましたね うまいでかいうん降りすぎました<笑><笑><笑>悔しい綺麗に上がったのにな片足の弱点だよね 片足の弱点だよねねねそれれ以上触れないもん、ね、いやー バ, ラー バ, ラバランススス崩すからあ、ナナイイナイスナイ ス, ナイ ス, ナイ ス, ナイス オッケーですうー。うん。はいもう一回。はい。<笑>もうはっきり分かっちゃうからさ<笑>。でもいいですね分かりやすい。確かに。<笑>いやあのちゃんと入れてくださいねその中に入れればいいってルールじゃないんで。<笑> じゃあ旧ホールお疲れ様でし た,、はいでしたまあ、後半もお願いしま す, ますはい頑張りましょうトリータちゃった<笑>